イーティングプロドファイターのマックスですプロデューサーのユーマです吉坂です おいちゃんですよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますなんか今日はいつもと違って真面目な雰囲気というか、はい、お話があるということで今回じゃサムライディングのチャンネルの今後の活動的なものに関してちょっと皆様にご報告をさせていただければなとコロナの影響で活動がかなり制限されてコロナ以前のお届けですとかそれこそ海外に行ったりですとかっていう侍のチャンネルが本来掲げているコンセプト海外に向けた動画だったりとか、はい、っていうのを前面に打ち出してやってたんですけれどもちょっとまあコロナの影響でできなくなりましたそうですねなんですけれどその中で もとサムライらしさっっててていいうのを出せると思っていてちょっと前よくやってましたけどデリバリーを作って僕が家にチャレンジしたりするですとか、うん、吉高さん指名簿入っていただいて、はい、料理をこう作ってもらったりとかいろいろあるんですけれども改めてね一応ちょっと、えー、コロナ禍以前の目標というか、えー、活動の趣旨というのが若干映像的にずれるところはあるんですけれども、うん、基本的なところは変わってないので、はい、これからも侍らしさを動かないで。 発信させていいいたただきたいと思いますのでブ、はい、レブレじゃないかなってもし気になっている方いらっしゃいましたら決してそんなことはございませんあくまでこちら海外向けのチャンネルで日本の良さ和の文化的なものを絡めてフードとかイトを皆様に発信していきたいなと思ってますのでよろしくお願いします、はい、今後もねいろんなことにチャレンジしていきたいと思っておりますのでど後と楽しみにしていただければなとでございます はいまあ、やりたいことがなかなかできない状況下ではあるんですけれども、その中でも何かできることはないかと、模索しながらやらせていただければと思いますので、皆さん、ぜひ、今、今、出勤でなんかこれやってみたいなっていうのが、そ の, 辺の中にあります落とし穴でしょ、使いたいでしょウムロ買う、ヘ<笑>リ買う。 靴う靴やんですね、<笑>逆に言えばですよこ面白いこと、も輪を絡めつつ発信でできればいいんですよいそれも、面白さだと思うんです僕<笑>は、まあ、そうですね、まあ、正直、最初から見てくださってる方からすると、途中からなんかふざけ始めたなっていうところではあるかもしれないですけど、まあ、それが一番僕らもすごいやってて楽しいというか、僕らもやりたいことやらせていただきつつ、皆様の楽しめるようなコンテンツを今後も発信していきたいなと思っ て, ておりますので。 コロナが落ち着いて例えばかなり地方ですとかそれこそ海外とかに遠征が行けますよっていう状況になり次第もうすぐにでも計画はもう練り始めているので、うん、海外のフードファイトの大会に出て僕が出たりとか、うん、ですとか海外のまあ僕の友達だったりとかもそこそこいるのでそのフードファイターの、うん、現地行ってその方と 現地の食材でガチャ対決するとか、んまあ、海外にイが遠征するみたいな感じですが、まあ、逆もしかりだったりとかそうです、ね、そういうものをかなり前面に打ち出していきたいなと、<笑>コロナがボーンとなった暁には、はい、もうすごいことになると思いますので、はい、そこはぜひお楽しみにしていただけたらなと改め ま,、うんはい、まして、s ムライティング今後とも皆さん、どうぞよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 どうも、朝の集合から地方をかました<笑>マックスいます。サムライティングえ、久々の外ロケということで、今日はもう早朝ですね。ちょっと僕本当に寝ぼかましたって申し訳ございませんでした。<笑>なんですけど、はい、なんか今日ここ集合場所って言われて、東日本橋、駅から二三分ぐらい東のところにあるんですけど、これ何しにここに僕を呼んだんですか、はいはい、まだマックスさんには何もお伝えはしていないんですけれども、 その前に一つ、はい、ちょっと紹介したい方がいるんですけど、はい、見えてます<笑><笑>今回はこちらの方とコラボでーすズリー ン, グリーンおはようございます、エビマヨで す, お, りすおはようございますついにようやく可憐な女性を入れておさせいただきました、ね、お、改めてちょっとカメラの前の皆様に皆さん自己紹介的なもの一応大食い YouTuber としてえっ、ー、と今活動しているエビマヨと申します<笑> しっかりしてらっしゃいますね<笑>、はい、で、エビマヤさんを迎えて今日は何のやる感じですか、はい、今回 OB のお二人に来ていただいたということは、はい、チャレンジメニューに挑戦していただこうと思っておりますほう、はい、チャレンジメニューあれで外ロケのチャレンジメニューって僕メインではやってるけどなかなかないですよね今回あの心よくオッケーしてくださったお店さんがまあチラチラ見えてはいるんですけれども、はい、ちょっと中に入って実際のお話をちょっと待ってちょっとそんなことはね誰もいらーち懐かしいなこのお店 あのね、はい、そんなこと僕は今日、ね、言いに来たんじゃないんですよほら見て、はい、これこれからの下、はい、ドンからの、はい、ドンちゃんと仕込んでるからこういうの<笑>皆さん、はいあのー、当サムライティングチャンネルはですね大食い早食いのチャンネルから完全にスニーカーチャンネルに移行しましょう<笑>でね、はい、ちょっとあの皆さん見てほしいんですけどちょっとカメラのちょっとあの皆さんの足元ちょっと振っていただいてよろしいですかいいはい どうすか、これ<笑>あら、ニューバランスこれ、どういうことなんすか、これ<笑>あら、ニューバランスぞろいでこれね、僕ね、マジで普通に聞きたいんですけど<笑>今日なんでニューバランスか<笑><笑>え、なんか某スニーカーチャンネルさんの影響で買っちゃいました<笑><笑> でいつでも準レギュラーになる準備はできてるよとし、はい、てるといやありがとうございますな、はいまあ、こういう感じのスニーカーチャンネルなんで今日は今から<笑>、はいえー、食べるロケを急きょ中止して<笑>スニーカーさんに行きますんでダメだ上のあたりでちょっとい ろ, いろいろ山男さんとか見に行くね行かなきゃいけないんでよろしくお願いします早速行っていきたいと思いますはいお願いしますじゃあレッツクックはレッツクックの中でいっちゃいましょうレッツクック <笑>えあ、あ待って待って待って、はい、いいうしししょ行きましょうお願いしますしお願いしますしお願いしますおしますすなんかいんな。 なんか、あれだねちょっと昔の撮影スタイルに戻ったんで<笑>出番なくなっちゃったじゃん<笑><笑>どうも、スニーカーチャンネルです違う違う違う違 う, 違う<笑>で、今日のスニーカーなんですか違う違うちょっとダン ク, <笑>ダンクなんですねこれダンクのハイカットじゃないですかすはい、ということで今回のご協力いただいたお店さんはインディアンカレーさんですおンよろしくお願いいたします とということ で, ですね、今回のインディアンカレーさんに、うん、先ほどお話しさせていただいたチャレンジメニューを提供いただくんですけれども、はいまあはいまあ、せっかくなので、はい、店の方から。 チャレンジメニューの内容をお越しいただければと思います、はい、お願いします今回チャレンジいただくのは、えー、インディアンカレー東日本橋店のチャレンジメニューです、うん、でこれの全部で3 5キロあります全部のトッピングが載ってましてこの3 5キロを20分以内に完食で永久に特盛無料おおとさらに、えー、大器の5000円をキャッシュバックさせていただきますとのことですなので、えー、と20分3 5キロチャレンジとえこれって クリアした人いるんですかこれまだ、えー、今チャレンジャー2名ほどいるんですけどまだクリアされた方いませんえそうっすよね<笑>いやこれレベルめちゃくちゃ高いよ多分<笑>だって揚げ物全部時間20分ですよねで 3.5kg ですよねでどの厚カレー<笑>これどうかしてるぜこれ<笑><笑>えちなみに海老さんこれいかがですかめちゃくちゃ難易度高いと思うんですよだってもうカレーとはエンポコだから 大変そうこれ正直イメージでクリアできると思いますよいやパッと見の感じ時間と重量と結構ギリギリだと思いますよ俺だって今フィフティフィフティぐらいですマジで頭の中でなんとなく今思い描いてるんですけ ど, なるほどこれサムライティングガチな感じになってきましたね確かに確かにこれ演者殺しやすいんじゃね え, ねえどとにかく吉永さんなんかちょっと今日出番少なそうなんで<笑>ちょっとなん か, いいいいなんかレッツいいとかねっちょっやっていい とということで、はい、今回、ガチチャレンジ、はい、の内容で閲覧収益になりますので、はい、ぜひブラッザとしていただいて、そうですね、エびマやさんのチャンネルもリンクに貼らせていただきますので、よかったら、はい、私は飛んでで、いいただいてあであの一応、説明なんですけど、サムライーてこの後の動画に関しては、はいまあ、基本マックス・スさんメインに映る動画になってくるので、はいまあ、そんなむさおっさんなんか見たくねえよと可愛い女の子だけ見たいよっていうことはあの、概要欄にエびマやさんの動画を。 そうか、そう別チャレンジになるんですね。え、皆さん、皆さんのチャンネルで撮影の。そうです。ああ、面白い、面白い、ね、面白い未の。え、チャレンジメニューに、今回二人にガチでチャレンジしていただいて、成、は、功、い、するのかしないのか、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく お, お, お, お, お, お願いします。はい、お待たせいたしました。あ、っいつものお願いします。ちょっと待ってたまには二人で一緒にどう。そうです。そうですレッツイートみたいな。でも多分落ちなくなっちゃいます。それやったらね、うん。せーの、レッツイート。 ほら、こうなっちゃう山下さん、結婚しません<笑><笑> ということでちょっとあの食べ終わったばかりですけど、昼食なんですけど、はい、実際あの20分チャレンジ 3.5 キロどうでした？実際写真見て、はい、ブーコンダなのを持ってるのかなって想像してで実際物を見て、うん、食べた感じだと見た目ほどはヘビじゃないのかなっていうのが正直な印象です。ああなるほど。キャベツめちゃめちゃ細いんですよ。食べやすいでしょ。うん、はい。で ソーセージとか、あのチキンカツですとか、カツそのロスカツアジフライ、ク、えーはい、リームコロッケ、あとイカフライもあったかな。あとハンバーグ、あとなんか夏野菜の感じとか、これね、トータルして食べやすいです。食べやすいんですか。揚げ物が柔らかいです、まず、サクサクで。あすごいサクサクして、で、カレーのルーは意外とスパイシー。はいはいはい。見た目と、この。 重量に比べるとそこままででもなないのかなって感じしましたけど僕の判断なんで他の方がちょっとどうなのかなっていうのはあるんですけれどただ揚げ物めちゃめちゃ柔らかったしうもうカレーもスパイシーでかなり美味しくいただけましたねちょっとやっぱガチな感じなんで、はい、あのー、チャレンジ中はねそういうの古しかとしてありましたけど、うんうん、残った感覚でた感想を言うと結構いい感じの、うんはい、なるほどいやちょっとすいませんの方も<笑>実際20分のチャレンジ 発生されていかかがででしたかあーでも実際なんか 3.5kg って普段のチャレンジメニューよりも全然少ない量ではあるんですけど、うん、制限時間が20分だから結構焦りましたねうーん、うん、あとマックスさんが目の前にいるからすごいスピードがずっと時かが入ってくるから<笑>でもこれにちょっとね慣<笑>れないとなっていうのは思ったんですけどああ、うん、これからフードバトルを続けていくとこう人対人の対決にはなっていきますしねあとカレーの 感想は、めちゃくちゃ美味しかったです、はい、で、なんかマックさんがおっしゃってた通りに揚げ物がめちゃくちゃ食べやすかったですう ん, うん柔らかかったですすごい食べやすかったなっていうのが感想です美味しかったですはい<笑>ありがとうございます<笑>まめましてご協力いただいたインディアカレ東日本酒の皆さんありがとうございますありがとうございます。あますあますあま今回あのご提供いただきましたカレーが こちら の,、うん、あ の, なの方だったんですけど普通の一人前のメニューって、はい、なんかどういったものになったりするんですかうちがカツカレーをすごい押してやってまして、はい、こちらですか、はいカツカレー、はいチキンカツ、とんカツだったりが100グラム以上の厚みのスライスで出してるんですけども、こ、は、れ、い、で, でも680円というふうにして、うちの看板メニューです、<笑>そうそうはごいね、でボリューミーだと思ったわけだわ、でも、そんなに柔らかいです、めちゃくちゃ。うん特におすすめなチキンカツカツレー、はい っていうのもぜひ、あのー、ちょっと食べていただくお二人に食べていただけないかなってお、僕は全然いいのでも天津、あのー、さん実はねサムライティング、あのー、演者だけじゃなくてスタッフも食べるっていうチャンネルでいいん、ね、で<笑><笑>でもいやこれチキンカツ、あのー、チキンカツしっとりかけにびっくりするよ、はい、お肉、まっすかあのね食べればわかると思うけどっすかあの、なんていうんだろう全然違う食感がシュッてこう、えー、めちゃくちゃ柔らかいジューシー いお前食えよそんなくだまでええないよ<笑>お前お前<笑><笑>、ま、バカ若ってほら最近ほらまだ YouTube 慣れしてないからさ吉高の初食レポをええ YouTube 慣れするために初食レポもらうやつしたらほらほらほらこれ<笑>十何年のキラーパス来たよキラーパス<笑><笑>ねえさっきまでガチな感じ出てたやん<笑><笑>そうだからもうそれこれ最後<笑>あのポンコツのね食レポをしっかりや、ね、<笑>もうこりお店さんが僕だけじゃなく、うん、スタッフさんでもいいですよっていうオッケーをくだされば、うん、これが成立するしっかりする店さんいかがですか今の流れ もちちろろんんもう き, <笑>きれい。 さあ、ということで。何をすんの、本日は。食べる側から食べる側に。食べる側に。側にでも、こういうのがいいんだよね。これ、ね、照れちゃう感じがねで。で、えっと、ちょっと、えー、っと、今、ご提供いただいた料理の紹介をさせていただくと、えっと、こちら。ええー、チキンカツカレー。はい、チキンカツ。はい、で、チキンカツいい感じでご馳走。ね、そうすれば、あチちで。チキンカツはでかい。ねうん、じゃあ、いただきます。はい、いただきます。あごいます。申はい。 抹つです ね, ねまずカレーかけて、はい、緊張して味わってやろうよ可愛<笑>い可愛 い, い, い, いこんなカレー食ってるところ見られることないぜ人生で<笑> でもちょっとやらしい見方かもしれないですけど、値段の割にすげえボリューム が, ボリュームがあるねあどうすかすごいさっき鈴木さんが言ってた通り、うん、めっちゃ柔らかい、うん、チキンカツがだからカメラ越しだと、あんまりその柔らかさっていうのがそこで分かってないこう噛まないと分かんないんだけどいい噛む前、なんかフォーク刺そうと思ったらあれ、うん、意外と硬いのかなと思って、うん、噛むとすごい口の中でも解ける感じへぇ、うんえー これ金沢カレー金沢カレーはいどういう 味, いいういう味普通のカレーと違いますなんか、うん、野菜入ってないんですね金沢カレーって入ってないというかこう固形の野菜はいはいはいもうほぼルーだけというか、うん、う溶けちゃってるの、はいうんの溶けちゃってんの溶けちゃってちゃってちゃってんのへぇ初めて食べ た, 食べた店長さん野菜ソムリエの仕方持ってまるんえそうなんですか野菜ソムリエ野菜ソムリエって言うですよ やっぱ増えちゃうんね取るからじゃあ行こう。<笑> もしかした、ら店員さん面白いでしょなんで。なんで、<笑>な ん, <で><笑>なんでノリが合いそうなんだもんだって。なん、なんかも雰囲気でわかるじゃん、人って、あ、多分この人ノリあるなっていう。<笑>あるじゃん。<笑>そっちの人なんだ。もん明日から侍の現場に一緒にいてくださるいでしょう<笑>。変じゃないでしょで 多, 分<笑>多分だけど、多分だけど、店さんは俺ね、ナイキ履いてると思うな。ああ、俺の予想ね。ちなみに、今、皆さん何を履かれてる。今日は、はい。あのー。量産材色落ち着た万歳。<笑> じじゃゃねえじゃないか<笑> で, でもおしゃんよオシャンおしゃんおしゃんおしゃんいい感じにおしゃんなってこれおしゃんなし何か落とし方プロですね<笑>ありがとうございますこれねカメラ回るとマジ食べられないんで分かる分か る,、ね、分かる食べ方とかねそう喋べることを意識すると本当に食べたくなるんですよカレーのスパイシーと鶏肉のしっとりさがすごいいいですよね金沢カレー食べたことない人間からするとどういう味なんやろ なんか、濃厚な感じっすね濃厚野菜の甘さとなんかスパイシーさへえー、甘い甘いけどピリッとくる感じ、うん、でもやっぱほどけるっていう表現はね、うん、なるほどーと思っやっぱこの千切りのキャベツが横に添えられてて、うん、この先割れスプーンっていうのも多分金沢カレーの特徴ですねそうで、んえっと、すよね、はい、はい、そうですキャベツが合うカレーに初めてだと初めてだけどいや正直俺キャベツなんで入ってんねやろと思ってめっちゃ合う 全部、効率化されたからじゃなくて金沢カレーっいうもともとキャベツもサラダとして別皿で提供してたんですよあまあ鉄皿だと思うんですよが製作するカツカレーと頼んたのはいはいただでお皿も普通の白い皿だったんです最初うんなるほどでもそういったところを、まあ、お皿割れちゃうだったけど全部効率化させたのがステンレスの皿にしてなるほどでサラダを別容器ではなくてもカレーにのせる、うん でスプーンのフォークを提供したのをもう先割れスプーンにしてしまう。うん。だからもう一緒に食えるやん。ではい。で, で全部そういうパケッケージでまあ金沢カレーのスタイル。はー。つもカレーの上に出ちゃって。なるほど。完璧なことじゃないですね。こういう背景を聞くと面白いですね。ね。あそうなんやと思ってさ、いやいろいろやっぱ意味があるんやなって思いますよね。食べなくなっちゃったよ。うん。食べなくなっちゃった。プライベートに来ちゃうパターンでしょ。おにほど来ちゃうパターンでじゃね。なんであの海外に来なったから海外にあの。 場所をとうとううててていいただだくくのでぜひチェックしてみてください先ほどあの僕、インスタお店さんのインスタ見させていただいたんですけど、はい、かなりこう政府的にいろんな写真上げられてるので、インスタ、結構わかると思います。かもももちろんもちろろんんフォロフォローさせていいいたただきます か分分ぐらいが多分いいが多感じかな今度僕鈴木さんにもしリベンジしてもらえるとしたらあの時間このまま例えば量を増やすんじゃなくてちょっと鈴木さんが僕がリズムだって言ってたんですよリズムを崩されると食べにくくなっちゃうってこと言ってたんでちょっとあの、工夫してリズムを崩すその4キロで制限時間20分あ食材であ食材でちょっとこうリズムを崩す ちょっといいですかいいようなチャレンジをしたいですちちっっっっといい言ててるんですかね。 楽しい早速、マックさんの次のチャレンジが決まったんじゃないかというとこ、はい、ろで、お完でです<笑>おさです<笑><笑>もこの笑顔で僕はもう100点満点じゃないかなと思いますもし何かあの気になる方がいらっしゃったら、ぜひサムライのツイッターの方に DM を送っていただければ、VTR、はい、の方で編集させていただきますので。特はい 受け付けてますはいいや、でもで、本当によろしかっ願いいたします良しかったすみません、ごめんなさありがとうございま す, いま す, あ, りいますありがとうございましたありがとうございました